みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹津でございます。今回はエレキギターにおけるタッピングというテクニックを皆さんと一緒に練習してみようかなと思います。タッピング。うーまあ、ライトハンドとも言われるテクニックで、右手の人差し指とか中指でこの弦を弾いて音を鳴らしていくテクニックです。1980年代前半とかに、まあ、エディ・バンヘレンという人がこういうタッピングを具体的に。 んていう感じでバリバリライトハンドを使って、タッピングを使って有名にしていったような奏法でございます。ちょっと難しいんですけれども、今でもたまに使ったりとかするので、ぜひとも覚えておきましょう。では、まず右手の使い方から行ってみたく思います。右手。人差し指でも中指でもどっちでもいいんですけれども、とりあえず今回はピックを持たずに人差し指でいってみましょう。人差し指でこの2弦1弦の12フレットをバーンとこう叩いてみてください。うまくいくと、 まあ、こんな感じで12フレットの音がなると思うんですが、えー、この動きがすごいゆっく り, ゆっくりだったり、遅かったりとか、あと、この着地地点が12フレットからずれたりしてしまっていると、うまく音が鳴らないので、素早く軽く、そして正確に12フレットを狙って、バチコーンと。人差し指を落としてみてください。それで、このときにまた気をつけたいのが、腕全体を使って大きくバチコーンといくんじゃなくて、 できるだけコンパクトに小さく12フェットに行くということです。ちょっと僕の右手を見ていただければ分かるかと思うんですけれども、人差し指以外が動いていないのが分かりますでしょうかもう親指はネックの上に乗せてしまって、右手全体を安定させて、指先だけでこのタップをしていくと。こんな感じです。で、もっと言うと、えー、とこの右手の腹のところで、 この低音弦側に軽く触れておいて、もし違う音が。違う音を引っかえちゃったとしても、違う弦を引っかえちゃったとしても、音が出ない。で、こんな状況を作っていただけると、なお完璧という感じです。12フレットの音はしっかり出るけれども、その他の弦は鳴らないと。なぜなら、この手首で押さえているから、ミュートしているから、ババン、えー、そんな感じでございます。それで、これがうまくできたら、その次はプリングをしてみましょう。 人差し指を下にずらすか、もしくは上にずらすか、どっち か, っちかにずらしてプリングをしていきます。僕は上のほうでプリングをすることが多いんですが、これはやりやすいほうで大丈夫です。ちょっと両方試してみてください。上に行くバージョンと下に行くバージョン。どっちかやりやすいほうがあるはずなので、ちょっとそちらで練習してみましょう。で、12フレットから軽く。 こう弦を引っけくような感じでプリングをして、1弦の開放を鳴らすと。こんな感じです。このプリングするときも、人差し指が大きく動いてしまって、とか、こんな感じになってしまわないように、弦落ちしてしまわないように気をつけてください。ちっちゃく、軽く弾くような感じで。 ずらして指をずらして音を鳴らしていくと。これがうまくできたらちょっと連続してやったりとかしてみましょう。ほららとで、ちょっと練習がてら 上, 上バージョンを練習したら下バージョンも練習してみるとで。中指でも上バージョンと下バージョンを練習してみるみたいな感じでしょうか。 こんな感じで、えーと、ピックを持っているか持っていないかでも違いやり方が違いますし、上か下かでもやりやすさが違ったりとかするので、まあ、一通りやってみるといいかなと思います。人差し指の上バージョンと下バージョン。中指の上バージョンと下バージョン。えー、そんな感じでしょうか。それで、この右手のフォームを崩さずになんとかタッピングができるようにできたら、左手の動きも加えていってみましょう。そうだな。じゃあ、最初にこんなフレーズをやってみましょうか。 なんか音がいっぱいあって、すごい難しそうな感じがするんですけれども、コツをつかめばすごい簡単です。まず12フレット、1弦の12フレットを中指、もしくは人指でタップしますよね、ポンと。それで、また同じように、えー、と上から下にずらして、1弦の開放にプリングをして、左手で1弦の5フレット、7フレットをタッピングしてみましょう。タッピングというかハンマリングですね。 タッピング解放 5-7、タッピング解放 5-7、タッピング解放 5-7、こんな感じです、まあ。簡単に言えばこれをひたすらこう速くしていくだけなんですが、ちょっとこう、ね、左右手とこの左手 の, この歯車が、ね、最初はなかなかこう噛み合わなくて、ガクガクガク、おー、動かねえって感じたりとかするんですが、意外とこの噛み合わせがうまくいくと、すごい簡単に速くたくさんと音を鳴らすことができます。 まあ、初めてやる方でも多分30分くらいわーっと繰り返していくとコツがつかめるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、そんな難しくはないので、ぜひともチャレンジをしてみてください。なんかコツとしては、右手と左手の動きが連動するような感じです。さっきも言ったとおり、この右手の歯車が動いてから左手の歯車が動くじゃなくて、なんかこう一緒にこの歯車を動かすような感じですね。左手でタッピングしてプリングしている間もこのハンマリングの準備が整っていて、 で、このハンンマリング。左手がハンマリングしている間も、右手がタッピングする準備が整っていると。そんな感じです。で、これがうまくできたら弦を変えたりとかして遊んでみましょう。今は1弦でやったので、<音楽>今二2弦で。 で、3弦で、4弦、5弦。なんていう感じで遊んだりとかすると、えー、面白いかなと思います、まあやり。タッピングのやり方としてはそんな感じです。あとはまあその組み合わせでその、なんてやったりとか。 なんてやったりとかあるんですけれども、この組み合わせが違うだけ、ポジションが違うだけでやり方としてはそんなに変わらないという感じです。とりあえず初めてタッピングする方は、さっきやったこのフレーズを<咳>素早くやるところからスタートしてみてくださいませ。これができれば、どんなタッピングフレーズが来てもそんなに苦労はしてないかなと思います。あとは、人差し指と中指をこのダブルで使ったりとか、薬指を使ったりとかする。こういうい タッピングパッピングもあったりとかするんですが、この辺はすごい超一部の人が使うだけなので、ちょっと今回は紹介はしません。とりあえず、人差し指1本だけ、中指1本だけ、そんなタッピングを覚えていただけるとすごくうれしいなという感じでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら<笑>